問題です。小田急線は人身事故のため藤戸の長方駅間で運転を見合わせております運転再開時みは17時ちょうどです他車線にて振り替輸送を依頼しております合わせてご利用ください小田急線は人身事故のため 藤沢町保育館で運転を見合わせております。藤沢駅からは、沢西用の新宿方面に行くことはできません。ご注意ください。